性別、思い込みあるある、丸六。いろんな家族。普通の家族って、どんな家族。家族の形って、お母さんと、お父さんと、子供だけ。家族を始められるのは、女と男だけ。 それって思い込みじゃない私の家族はお母さんと妹僕の家族はおばあちゃんとおじいちゃん私の家族はお父さんと犬のチロ。 お母さんは日曜だけ会う私の家族は二人のママ俺の家族は母さんと姉さん新しい父さんとその子供僕の家族は二人のお父さんと養子の僕と妹 私の家族は、お母さん、弟たちお母さんのお兄ちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん私の家族は、お父さんちなみに、お父さんは、前は女の人だった僕の家族は、お母さんとお父さん僕は、施設にいて、家族とは離れて暮らしている 家以外にも、子供が安全に暮らせる場所があるんだよ私の家族は、お父さんと天国にいるお母さん俺のおじさんの家族は、三匹の猫たちなんだって私の家族は、友達 夫俺の家族は恋人たち3人で結婚した私は2人暮らし家族は私いろんな家族があるね。 同性のカップルもさまざまな組み合わせがある人数もいろいろ大人だけの家族もある名字が違う親子もいる離れて暮らす家族もある。 生まれた国が違ったり違う言葉を話したりする家族もいる家族の形は変わっていくこともある他にどんな家族があるのかなどんな家族がどれくらいあるのかな それぞれぞの家族の形の形割合家族は私一人という人は全体の約 34% 約1840万世帯夫婦と子供の家族は全体の約 27% 約1430万世帯夫婦のみの家族は全体の約 20% 約1070万世帯 独身やと子供の家族は全体の約 9%、約470万世帯。その他の形の家族は全体の 10%、約510万世帯。同性同士で結婚ができる国は29カ国ある。結婚とほとんど同じ制度がある国は34カ国ある。 日本はどううなんだろう日本では同性同士の結婚は認められていない結婚とは違うけれど県や市町村が同性同士のカップルを認める動きがある103の地域で取り組みが始まっているよ君の住んでいる町はどうかな調べてみよう